どうもクレジチョのインです今回はですね今大人気の映画もやってるワンピースですね僕も結構あれ見てて、まあ、面白いんですよで結構まあ見てるだけじゃなくてフィギュアとかもそういうの集めたりしてそうたくさんフィギュア持っててそんなたくさんのフィギュアだね僕が一番ねお気に入りのフィギュアを、ね、今日持ってきましたこちらですこちらですではカイドウのフィギュアです こちらの今和の国で大活躍のカイドルフィたちとの、ね、戦いを。まあこの時のフィギュアのカイドはまあ結構昔のカイドなんですけどかなりねこれ完成度も高くてこの金棒とかも実際にね結構触ると痛いんですよこれめっちゃ痛い普通にトゲトゲがリアルリアルすぎてこの角もとか角とかもねめっちゃリアルで。 特にこれマントとかはねめっちゃリアルに再現されててめちゃくちゃかっこいいかっこいいなやっぱカイドウ、まあ、俺はまあそんなカイドウキャラクターとしてはまあそんな好きじゃないですけどケンティがねカイドウのこと大好きなんで。 まあ、1回もには見せたことないんですけどね顔とかもねめっちゃかっこよく再現されててかっこいいですねとにかくフィギュアとしての完成度はかなり高いですねこちらなんと1万円ぐらいしましたね かっこいいもうかっこいいしか言ってないさっきから言うことなくなってきたまあということでね今回もねお気に入りのねそのカイドウのフィギュアの紹介でしたまあ皆さんもなんかアニメのキャラのフィギュアとかあったらぜひ教えてくださいコメントなんであと登録者数が100人超えたらサブチャヒくんでよろしくお願いしますじゃあ 私のため、せーの。さらばいい<音楽>